どうも、おはようございます元気でしょうかいやーもう朝の何時からですねもうすぐ11時なんですけれどもこんな感じですラスベガスにいる2日目になりますけれどもこれから何をするかちょっとね楽しみにしておりますまあ今日はちょっと暑いからまあ22度かしら昨日はちょっとまあえっと 夕方ぐらいに到着しましたので結構寒かったんですけれども今日はちょっと暑くてプールにぴったりと思いますぴったりだと思いますだからこれからはちょっとプールに入ろうかなと思っておりますいやーこのプールに入っちゃって結構気持ちが良いですねあの、まあ、ご覧になれる通りちょっとすごく晴れていて暑くて水が温かくてまあいいと思います こんな感じです今日はなんと回転寿司回転寿司のところに来てきましたこれはくら寿司という店ですね今回は特別にパークマンとのコラボがあるらしいですよまあ久しぶりにちょっとお稲荷さんお稲荷さんを食べようと思ってちょっとこういう店に、えっと、来てきましたいやー楽しみにしみてますさてお稲荷さんのちょっと一つを注文します お稲荷さんが入ってきましたよしいや久しぶりに美味しそうですねいただきますのこのロボットがちょっと水を持ってきてくれたのいやー何それ面白そうありがとう持ってきてくれて水を持ってきてくれてありがとうございますいやごちそうさせていただきました次は あの北海道牛乳北海道からの牛乳から作られているチーズケーキだと書いてありますけれども美味しそうこれは最後にするかもしれないんですけどねいや今日はですねごちそうさまでしたこれは北海道牛乳のチーズケーキとこれはあのお祈りさんのやつこれはちょっと入れられないからごちそうさまでしたチーカーの町です あまり見せられないんですけれどもこんな感じになりますずっとそこまではチャイナタウンのえー、っと街ですなんかこの野菜の形はすごく面白いですねなんか「コールラーベと書いてあるんですけれども 今日はあのミステリーシルク・デ・ソレイルというところに行きますけれどもまだまだショーが始 ま, 始まっていないからあのこれから始まると思いますでも来てたのはこういうホテルですあのトレジャー・アイランドなん か, か宝物宝物の島と翻訳されていますいやすごいシャレですよこれはシャレすぎます ベネチアンベネツィアの、えー、ホテルに入ってきましたけれどもこれを見てくださいよ洒落すぎますって洒落すぎますって私は一体何してるんだろうこんなところのようなこんなようなところでね これを見てくださいよ。うわ。こういうようなモールに入ってきました。シャレすぎます。もうちょっとこちらから見せれば、あの。 すごいことになってしまいますよ。 行きますので私は参加しませんけれどもあのー、ちょっと一応行って待ち合わせするかないやー何これちょっと面白そうだけど反対する人をみんな消せってこれは消しゴムだそうだ面白結構ヤバくねラスベガスへようこそギフトショップ あーにぎやかですね夜でもなかなか休めないわおバスがやってきたまあ夜になるとランスベガルはもっともっとキラキラになってくるもっとにぎやかになってくるかしら ちょうど今えっとすぐでドレミステーゲーが終わってあの み, んなみんなが出て舞台を出ているこれからあのこのシャレなところからあの離れていくと思いますあのまあこれからもちょっと変えてあの食べてこれで何か一日は終わるかしら トランプの建物ですお帰りというか帰るところというかまあね今日も長かったんですけれども楽しい一日でした明日からラスベガスにいる3日目になりますグランカニョに行こうと思いますので、えー、とよろしくお願いしますお疲れ様でしたおやすみなさいまた明日 Oopsie.